サムライズでーす。えこのチャンネルはですね、あの毎週縦を一つ作りまして、それを皆様にメイキングと一緒にお届けするチャンネルでございます。はい今日はですねアイディックの空模様でございますけども、ね、いやえ結構の縦ビューリング。<笑>そうですね。では初めにですね本編の映像を見ていただきましたけどもこれからそのメイキングをお届けしたいと思います。声張ってきます。はいで今日はですね佐藤さんがおりません。僕とられました<笑>僕とブイさん二人です。<笑>いやっくだい<笑>でもうちょっと。完全にアホの所業ですけどね。じゃあこれから始めていきたいと思います。 よろしくお 願, いしますお願いします。今日はどっちが死んしますか。えー、今日はですね、ブさんが死んでいきましょう。了解です。はい、<笑>ちょっとやりたいのがあるんですけど、お互いに進んで、どうで、どうで、どうで。すれ違って、片方が死ぬやつ。ああ、よくあるよ、あの。よくやるやつく、ちいちゃいただきます。まよくやるって。 お互いに刀構えて横に移動してる横に移動でいいんじゃないうん、うん、ザキさんの後ろに川あるからめちゃくちゃ俺から<笑>俺から絶景ですよ<笑>これで横移動してくるマジでああ。ギうギリギリギリギリ左右にいっぱ縦の流れとしては悪くはない気はしますけどあとはザキさんが死にましょう <笑>うまく調整していきましょう、ね、どこをスタートにしたらいいとこで死ねるのかを探しましょう い, い,、ね、いやでもやっぱ死ぬんだったらこういう草があるとこがいいっすねそうですね危ないくないですかこの岩とか、うん、さっきもねハサミ落ちたりしたんで、うん、どうなんだろう、うん、皆さんがどこまで汚れていいかによりますよね、うんはい、やっぱさっきの絵的にですけどその。はい さーってすれれれ違うやつああるじゃないででかか、うんはい、水使っったらそれはベストでかっこいいこで止まっ切られてそのまま前のめりに倒れるんですか で、パサってやられて、ええ、パラーンバマジ<笑>ザさんがいいんだったらいいですけど<笑>ってな と, と、最後この辺りに来なきゃいけないこと思った導入、ちゃんと決めときますどういうスタートにするかあー<笑>アップから普通に始まってで、ガーって引いてったらもう戦いが始まってるみたいなあー でもいいですし、もしかし向こうから俺歩いてる。決闘しに来ましたみたいな。うん、まあだとしたらザキさんが待ってる方が。そうです。申し込んだ側なんでそうですね。岩流島メソッドで言ってる岩流島メソッド。ザキさんが待ち構え て, て、俺が歩いてきます。なんで海を進めることに足場が悪くなってる。ク<笑>ー。 フはこんな感じです、まあね、じゃあ本番やっちゃいましょう、はい、今回の縦の見どころなんか教えてもらったらいいですかいやもう今回に至ってはもう過酷すぎますからね雨もそうですねあと足場がすごい不安定なので今日ちょっと個人的に気をつけてるのは、うん、なるべく体まっすぐ立つ、うんうんうん、まあ斜めになるとそれはもう途端に倒れちゃいますからまあ立ち方頑張って。 まっすぐを保ちます、あと、うんまあ、なるべく体を低く落とします、はいはいはい、そのほうが多分、体の動き的に安全かなっていうことですなんかこの手、かっこいいんで、ちょっと見てほしいみたいなのがあったりします、まあ、最後のフィニッシュで2人ですれ違い様に切り合うんですけど、はいはい、あそこで互いにどういうリアクションを取るかですね、はい、これはもうぶっつけ、やってみて、何が起こるのかるというところを、<笑>こいつら、アホやみたいな感じで<笑>。<笑> 雨の中何やってんのみたいなそんな感じで見ていただければと思います<笑>ありがとうございますどうでしょう、えー、今日はもう環境が最悪なんでね<笑>雨も降ってきて風も吹いてきて足場も悪いって足場が悪いのは今までね立てしづらいのは分かってたんですけど、はいはい、風が強くても立てしづらいっていう刀がね持ってかれるんですよあやっぱ持ってかれるんです、ねうん、なんか普通に構えてても刀こうなってくるんええー。風が強くても立てはしづらいあ こう向けてたら風の勢いですそうそうスーって行くんですよ。コメントゴロゴ。<笑>雨と風強かったら自動車教習所だったら高速教師やらせてもらえないからね。あ<笑>あ確かに。そうです。<笑>そういう日の中俺たちは勝てをしているて。<笑>いやでもう本当安全に気をつけながら泥臭いことをしましょう。そうですね、うん。本当に泥臭いこと本当に泥臭いことをしましょう。バカ騒ぎしてる。バカ騒ぎまがれまえよ。ハブ出てくんない。 食べらせてる何なんだよマジで<笑><笑>バカしてる二人を見てください<笑>はいというわけで本番映像ですね、えー、かっけえやばいな<笑>もすでにガッツポーズいいっすね風と雨がいい仕事をしますよね<笑>本番撮ろうって言った瞬間に降ってきましたね降っっててきましたね<笑><笑>持っ<て>んな<笑> でもこれだけでなんかただ抜くだけでちょっとなんか絵になるから、うん、<笑>楽でいいね風吹いてるだけでこんなにかっこいい。刀、うん、のアングルっていいですね、うんうん。風に吹かれて袴がバロバロしながら戦ってるのマジかっこいいし。うん、いや水辺いいな。風すごすぎて。風すごすぎて。刀がふわーって動く。んですよ、うん、台風並みでしたもんね。やばな<笑>目にも入るし<笑>水が<笑>。 いやそうですよねなかなかハード細かい所作がかっけえんだよな。はい<笑> はいどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃ<笑> い, いい感じにね濡れましたねすね。汚いですね。ドロンコじゃないですか。ちょっと口の中垂れたりするね<笑>顔。顔からいきました顔からできましたね。痛ってなってからちょっと体ビクってなった。<笑>危ねえやつ。<笑>ねえやつ<笑>ビクってなっ<笑>まあそうですね。見ている方もまさかこんなアホなことやるとは思わなかったでしょうね。貝<笑>を巻くことに過激になってるサムライズ。<笑> どこに向かかってんでしょうか次回はサトルがね、これをやるわけですけど。ということでですね、まあ、本日は、まあ、雨の中、はい、風の中二人で真剣勝負というタペメイキングでごごござざいいいまままししたたた、はい、皆様、最後までご覧いただきあありりががととううございました。